親子で楽しむお手軽俳句、えー、天空の神社とスカイテラスが絶景の車山下山後はゆるキャンの聖地コロボックルヒュッテ今回は長野県霧ヶ峰の最高峰百名山のですね、えー、車山標高1 9 2 5ルの お手軽スノーハイクをご紹介したいと思います。はい、今からあの車山を目指します。えー、車山から下山して、あのゆるキャンでも有名なコロボックルを寄って行きたいと思います。<笑>車山のおすすめポイント一つ目です。車山方から、えー、ハイクで四十分。 えー、スカイシティからはリフト乗り継ぎで15分でピークへたどり着けます、えー、2つ目ですね、えー、ハイクでもですねかなり緩やかなのでスノーハイク入門にもおすすめです3つ目登山道からのですね景色が素晴らしく山頂も360度ビューの絶景です 雪山登山なので基本装備としてトレッキングシューズ、えー、チェーンスパイクまたはアイゼンが必須です詳しくは雪山親子登山デビューの動画をご覧ください、はいえー、駐車場の件なんですけども車山形にですね一応駐車場が道を挟んでだいたい20台から30台前後ぐらい止めれるぐらいの駐車場があります えー、2月だったので、えー、スタッドレス4区のスタッドレスをちょっと借りてですね向かいました、えー、駐車場からですね少しちょっと上がった先にバイオトイレがありますなので事前でこちらでトイレを済ませておくといいですねそれでは車山方から車山山頂まで登ってみましょう 山では走らない途中の登山道からでも北アルプスの山が見えて絶景です風が少し吹いていたので寒さ対策でネックウォーマーをですね、えー、バラクラバースタイルにして、えー、目出し棒ですね、えー、寒さをしのいでいます少し実演してみましょう こういううにですね、耳を覆うように感じでかぶってあげると少しはましいですね、はい、もしねあの準備できる方はワークマンのメリノウールのバラクラバがおすすめです今回は雪の量もすごそうなので念のため宿泊先でスノーシューと子供用のストックをレンタルしておきました ただし行ってみるとですね、えー、登山道も結構踏み固められていてスノーシューなしでもなんとか大丈夫でしたこうやって楽しそうに雪道を登ってるのを見るとイージースパイクとトレッキングシューズ買ってよかったなって思いますね 本当にルートが緩やかなので快適ですね気象台のレーダーが見えるのが山頂です山頂に着きましただいたい40分ぐらいですね 見てくださいこの360度ビューの絶景2020年にできたばかりのスカイテラスも最高ですチェーンやアイゼンを外してから入ってください注意書きがあります 続いて車山神社天空の神社とも呼ばれます神秘的で綺麗ですね散歩感覚でこの絶景が楽しめるのは素晴らしいですね分岐の看板によると車山高原や白樺湖からも来れるようですね4本ある天空の見柱も綺麗です ち な, ちなみにリフトを乗り継いできたい方はスキー場のスカイシティの方からになりますご最新は大山みと竹見中田です それでは下山しましょう、えー、本当は予定はですね車山湿原の方を周回して、まあ、あと20分 で, です、ね、降りることもできるんですが、えー、ちょっとこ の, 後のちょっとの予定がありましたので同じ道をたどってです、ね、約20分で下山しました。 えー、実はですね、コロボックルヒュッテの前からも登山道実はつながっているんでですね。例えばあの先にコロボックルヒュッテに行かれて登山に行くこともできます。はいえー、と山頂見えますね。あのレーダーがあるところが山頂です。こちらから下山してきました。これからコロボックルヒュッテに向かいたいと思います。い 車用途は下山してきましたコロボックルヒュッテッと書いてありますね今から他に行っていきたいと思いますイエー イ, イ, エーイコロボックルヒュッテッとはあのゆるキャンにも登場したリンちゃんがボルシチを食べた有名なスポットです楽しみです運よくリンちゃんが座ったところに座れましたマグも可愛 い, い しかも買えるんですよ。ボルシチとパンも最高です。 このサイフォンで入れたコーヒーが香り豊かで美味しいんですよ今このバッグのシャツへ行てきましたナタでボルシキを食べたりトトワを飲んだりしましたこんなにドクタリお土産を買いました気になるお土産の中身は 別の動画でご紹介しますコロボックルヒュッテの前にある看板を見ると車山湿原だったりシ島湿原など霧ヶ峰は見どころ満載ですね以上親子で楽しむお手軽俳句車山のスノーハイクのご紹介でしたこちらの動画親子俳句の参考になりましたらチャンネル登録お願いします